今日は寝る直前にお布団の中で簡単にできる骨盤底筋トレーニング一緒にやっていきましょうお布団の中でねできるのでガシガシ動くこともないし呼吸を深くすることができて睡眠の質が上がります基本の骨盤底筋呼吸5回やって始めていきましょう息大きく鼻から吸ってお腹かプッと膨らましますよ口からしっかり吐きながらちょうどね 肛門と尿道の間の真ん中、膣の部分を軽くぐーっとつまんだまま、この溝持ちのところぐらいまで引き上げてくるイメージです。息全部吐き切っていきましょう。肩の力抜いていきますね。はい、吸ってリラックスします。あと4回いきます。吐いて、ふーっと吐きながら引き上げて、吐いて、吐いて、吐いて。 はい、吸ってリラックス。3、吐いて、軽くつまんだままぐーっと引き上げます。で、吐いたときね、この肋骨もぐーっと締めるようにして、息全部吐き切っていきましょう。はい、吸ってリラックス。4、吐いて、軽くつまんだものを、体の中までね、ぐーっと引き上げていくような、そんな感じです。 吸ってリラックスラストいきますね口から吐いて肋骨締めてぐーっと息吐いて吐いて吐いて掴んだもの離さないようにぐーっと上まで引き上げていきますよ吸ってリラックスしましょう呼吸法を思い出しながらやっていきますね右足伸ばして左膝立てます膝の下に足首来て 息大きく鼻から吸って吐きながら骨盤底筋引き込みながらお尻 10cm 上げていきましょうで腰は反らないようにちょっと腰丸める感じ左の親指の方で床ぐーっと押していきます左の、ね、内転筋使ってるイメージですね足は伸ばしてる足はかかとついちゃっていいですよ骨盤底筋ぐーっと引き上げ しましょう足交代します。右膝持ってきて左足伸ばして吐、はいて骨盤的引き込んでお尻持ち上げます腰は反らないように腰ちょっと丸めてで、ね、左右の骨盤の高さ一緒にしていきます右の親指側で床を押して骨盤的引き込みますよぐっと引き込み続けたまま。 呼吸はね、普通に数泊続けていきましょう。右のお尻とね、もも裏使ってるのを感じましょう。はい、ゆっくりと下ろします。はい、そしたら両膝抱えていただいて、お尻ね、床から浮かしましょう。で、息大きく鼻から吸って吐きながら骨盤底にぐーっと引き込んで、手のひらで軽く膝プッシュします。でもね、お尻が落ちないように。 落ちないようにここで踏ん張っていきましょう。引き込み続けますよ。よ骨盤で筋を引き込み続けます肩の力抜いていきましょう。お腹ね、なかなか使いますよね。下腹部がね、ちょっとキュッと疲れている感じあれば十分。もうめちゃくちゃお腹使ってる感じ。はい、ゆっくりとおらしましょう。あとこれ、一回やっていきますね。両膝、 お尻浮かせて吐きながら骨盤的にぐーっと引き込んで手のひらで軽く膝プッシュほんとね1 0ムぐらいプッシュするだけで十分ですお尻が落ちないように骨盤的にぎゅっと引き込む感覚肩の力抜いていきましょう はいそれで今日はおしまいゆっくり寝ていきましょうはいいかがだったでしょうかお布団の中で寝る直前にぜひこれだけやって寝るだけで呼吸を深くするので 睡眠の質も上がるし骨盤底筋トレーニングもにはなりますだからね忙しいママたちとか、ね、もちろんね尿漏れとかね気になりつつなかなかね運動する時間で取れないじゃないですかだから寝る前にもうほんとお布団に入ってああお布団の中だって思ったその時にちょっとこれだけやって寝ていただけるようにすると毎日の習慣になると本当にね骨盤底筋トレーニングもしっかりできて尿漏れも改善してきます是非お家でやってみてください